みなさん、こんにちは。アフタービートミュージックスクールギタカコーシの滝沢でございます。今回は初心者の方に向けて、F コードの押さえ方のコツをご紹介させていただこうかなと思います。やっぱり、初心者の方にとって F コードというのはすごい大きな壁で、なかなか難しい。なかなかどうしてこれまた難しい。 本当に大げさではなく、ギターにチャレンジする半分の人は F コードで挫折して、もうギター辞めちゃっているんじゃないかなと言っても過言じゃないくらいに、そのくらい難しいコードだと思います。しかし、このやっぱり押さえ方にコツとかポイントとかあったりとかしますので、そういったところを一つ一つ確認したりとかして、一緒に F コードを克服をしていきましょう。バラーンと、ね、やっていきましょう。それでは早速、ギターを用意していただいて、構えていただいて、もうご存知かもしれませんが、 どこを押さえればいいのかを一緒に確認してみましょうまず人差し指で1フレットを全部押さえます正派とかバレエとか行ったりとかするんですけれども1弦から6弦まで全部の弦を押さえるそして中指で3弦の2フレットを押さえて薬指で5弦の3フレット最後に小指で4弦の3フレットを押さえて完成ですで、左手がこのまま弦を押さえて右手で1本ずつ 弾いたときに、きれいにすべての6本の音が鳴っていれば OK でございます。もうこの動画を見る必要は全然ございませんので、えー、大丈夫ですということです。しかし、こんな感じでポロンポロンポロン と,、ね、ちょっと悲しい感じになってしまった方は、一緒にポイントを確認しながら練習をしていってみましょう。まず、人差し指からいってみましょうか。 やっぱり人差し指はですね一番の肝ですよねこの背波がどうしてもやっぱり難しいんですよとりあえず最初うと人差し指の側面で押さえるっていうイメージをしてみてくださいこの真正面からこう人差し指を使ってバーンと押さえるんではなくて結構斜めという感じですこのままひっくり返したとしたらこのまま人差し指の正面で弦を押さえるんじゃなくて45度ぐらい 斜めにしてて押さえてあげるとということです。そして日常生活中に人差し指と親指で何か物をつまんだりとか持ったりとかする動作というのは割とよくあるんですけれども人差し指はまっすぐにしてこの面と親指で何かをつかんだり挟んだりする動作というのはまずないですよねなのでこの動作が苦手なのはしょうがないんですよ気持ちまっすぐにしているつもりでもやっぱり気持ち アーチ状になってしまったりとかしている場合がすごく多いので、強くまっすぐになっていることを意識してください。1本の棒のになっていることを強く意識をすると。そして斜めの、斜めにして押さえるということです。で、もう一つ。人差し指がこうあまりに上のほうにずれすぎると、これはこれでまたすごく引きづらいことになってしまいますので、6弦からちょっと人差し指が突き出ているかな程度が一番いいです。 女性の方とか手の小さい方は、6弦のところに人差し指の先っぽがかぶさるくらいがいいですね。手の大きい方、男性の方なんかはちょっと出るくらいがいいです。あんまり出すぎると押さえづらいので、あまり出すぎないように気をつけてください。人差し指に関してはその3つ。斜めを使うということと、できるだけ指をまっすぐにすることを強く意識する。そして、人差し指はあまり上に出しすぎないというこの3つのポイントです。 でその次に気をつけたい指としては、実は親指がかなり重要です。親指。ちょっと意外じゃないですか。表のこっちの指よりも親指の方が実は大事なんです。平たく言うと、2フレットの真裏らへんに添えるように置いてください。簡単に言うと。で、添えるように置くんですけれども、このときに親指があっち向いちゃったり、こっち向いちゃったりとか、もしくはこう立ってしまったりとかしないようにして、まっすぐ添えるようにする感じです。 なので、本当にこのギターと根っこをま、ね、っすぐにして、こう挟んでいるような感じですよね。こう立てたりとかせずに、もしくはこうアーチ状になっちゃったりとかせずに、よほどまっすぐにして、このまま挟んであげる。で、この挟むという動作は日常生活の中にはないんです。すごくやりづらいんですけれども、人差し指を1フレットにしっかり置いて、お親指を2フレットの真裏に添えるようにまっすぐ置いてあげて、で、押さえていくということです。で この状態で全部鳴らしてみて、きれいに音が鳴れば OK。あっ、そうだ、あともう一つポイントがありまして、このてこの原理みたいなのを使うということも結構大事です。普通にギターを構えると、右腕がボンとギターの真上に来ますよね。別に抱えなくてもいいんですけれども、ここで押さえるわけです。ギター本体を安定させるというか、ギター本体を押さえるというか。 そして、わかりやすく大げさにやると、親指が支点になって、このまま人差し指がひねりを使って作用点を作るという感じでしょうか。うん、親指と人差し指で、指の力だけでギューッと押さえるのではなくて、腕、親指、そして最後、人差し指を使って、この支点のように、テこの原理な感じで弦を押さえてあげるわけです、うん。これがうまくできるようになってくると、女性の方でもかなり楽に。 F コードが押さえられるようになってくると思います。ちょっと1フレットと2フレットで幅は狭いんですけれども、このままひねりを使って押さえてあげる。そうすると、こんな感じできれいな音が出るようになってきます。全部の弦がきれいになるのが理想なんですけれども、な、まあ、らなくても大丈夫です。なんとなくそれっぽく出てきたなと思ったら、えー、他の指も追加していってみましょう。 人差し指と親指の位置関係とか、力加減とか、フォームとかはそのままにして、中指、薬指、小指をそのまま付け加えていきます。この中指、薬指、小指の3本を付け加えるときに、親指の位置が変わってしまったりとか、人差し指の位置が変わってしまったりとか、またはこの角度が変わっちゃったりとかする方がすごく多いんですけれども、なんとなくこの2本のフォームを身につけることができたならば、そのまま。 3本の指を添えるという感じです。なので、完成形としては結構斜めです。その人差し指の側面を使っているので、弦に対して指がまっすぐ、スパーンと落ちるんじゃなくて、かなり斜めな方向で押さえることになっていきます。ちょっと上からの図を見てみましょうか。結構、予想以上に、想像以上に斜めだと思います。よいしょよいしょ、こんな感じからした うん、どうでしょうか。どうですか結構斜めじゃないですか。で、逆に悪い例をやると、ね、弦に対してまっすぐ指が落ちるようにすると、こんな感じのフォームになってしまうわけです。これだと、手首も痛いし、この指の力も痛くなってくるし、肘も疲れるし、肩も疲れるしと、すごくいいことがないので、 もう手を目の前にパンと出してきて、このままネックをポンと置いて、そしてそのまま指を曲げて F コードを作る。このくらい楽に自然に F コードを押さえられるように意識をしてみてください。で、えー、とこれでもなかなかうまく押さえられないという方はです、ね、ちょっとこのギターのセッティングも疑ってみましょうか。当たり前なんですけれども、ギター本体のセッティングが弾きづらい状態になっていたならば、もちろん F コードもすごい弾きづらいです。 2, 回2点、2つほど簡単なチェック方法をご紹介させていただきますので、ちょっとやってみてください。まず1つ目のチェック方法は、現行のチェックです。1円玉を3枚用意していただいて、100円玉でもなく1円玉です。結構大事です、1円玉。それで、この12フレットらへんにです、ね、ちょっとこう通してみてほしいんですよ。6弦の12フレット。こんな感じで。 このときに、通すときに、あなかなか通らねい、なかなか通らね え, なかなからねえって、ほじくらなければいけないならば正常です。しかし、こう通そうと思ったときに、そのままスパーンと3枚とも落ちてしまうような、この、ね、隙間が広い状態だったら、かなり弦高が低いあ高いことが考えられます。楽器屋さんに持って行って、これ、弦高すごい高いと思うんですけど、なんか低くできないですかなんて相談してみることをすごくお勧めいたします。 で、2つ目のチェック方法は、簡単なネ ッ, クネックチェックですね。このネックのパーツって結構環境の変化によってすぐ反っちゃったりとかするんですよ。やり方としては、左手の人差し指を6弦の1フレットに置きます。で、右手の親指を17フレットに置きます。で、この時に、まあ、人差し指でこの辺叩けば、 パツパツパツって音が鳴ると思うんですけれども、7フレットら辺をこうパッと見たときに、明らかに1ミリ以上の隙間が空いていたらば、ネックがこういうふうに沿ってますね。叩いたときに音が鳴る。そして見たときに、7フレットら辺を見たときによく見たときに、ああ、まあ、隙間あるね、あるあるある、うん、あんああるある、隙間できてるよというぐらいは正常です。しかし 音が鳴る。で、パッと見たときに、明らかに 1mm 以上あるな、これっていうときは、ネックが結構こっちに沿っています。この状態でもその制覇とかするときにかなり力が必要なったりとかするので、うんえー、その状態が該当される方はですね、楽器屋さんにギターを持っていって、これなんかすごいネックが反ってる気がするんですけども、どうすかねみたいな感じでやっていただけるとよいかなと。それぞれアコギの場合は、サドル調整だけでもまあ3、4線ぐらいでできると思いますし、 ネック調整に関しても3、4線でできると思います、えー。エレキギターに関しても同じですね、えー。そんな調整方法というか、簡単なチェック方法がありますので、ちょっと皆さんのギターもチェックをしてみてくださいませ<笑>で。それでもやっぱりならないという場合、とりあえず1週間、2週間は続けてください。1日2日じゃ絶対無理です。ギターを始めて1日2日 で, できる人はかなりまれだと思います。 1ヶ月ぐらい続けてても、なかなかこう思うようにいかないよという方は、先ほど言ったこととちょっと矛盾しちゃうんですけれども、F コードにおいて人差し指が押さえなければいけない弦というのは、1弦、2弦と6弦の3本なんですよ。この残りの人差し指以外の中指、薬指、小指が3弦、4弦、5弦の音を押さえてくれているので、1弦、2弦、6弦。 の3本だけ押さえておけば OK と。なので、F コードを押さえるときには根元のほうと先っぽのほうを意識して押さえるというふうに練習をしてみてください。本当は全部バーンと押さえられるほうがいいんですけれども、まあ、最初だけそんな意識でもよいかなと思います。だんだんだんだんその F コードを何回も弾いていくうちに、指をまっすぐにすることに慣れてくると思うので、まあ、最初だけは そんな感じで根元と先っぽを意識するという練習方法でも OK です。で、女性の方に特に多いんですけれども、握力がちょっとあまりにも低いとやっぱりエプコードはつらいです。けど、筋トレといっても、ね、その中で、ね、マシーンを買ってきて、毎日毎日こんなんやれとかそういうわけでもなくて、女性の方に特におすすめしたいのがお風呂の中でのトレーニングですね。 まあ、シャワーだけで済ませてしまう人はちょっと該当しないんですけれども、まあ、毎日毎日お風呂に入るかと思うんですが、湯船の中に入ったらです、ね、ちょっとゆっくりするのもいいんですけれども、目の前にこう手のひらを出してです、ね、こうにぎにぎする練習を、トレーニングをしてみてください。結構これだけでも握力ってすごいつくので、えー、と毎回毎回3セットぐらいは試してみていただけるとよいかなと。 1週間くらいで結構その腕に変化があると思いますので、騙されると思って1週間くらいやってみてください。目安としてはそうだな30回くらいという感じですかね。バーンともう頑張って、もう超全力でパーにして、超全力でグーにして、超全力でパーにしてというのを繰り返すと。で、これを30回くらい、ワン、ツー、スリー、フォーみたいな感じ で, で。これを3セットくらいやると結構腕にくると思うので、 まあ、30回きつかったら20回とか、自分のできる範囲の回数で大丈夫です。3セットぐらいやるといいですね。で、男性の方もちょっとこの F コードがうまくいかないなという方はです、ね、お風呂の中でこれを試してみてください。100回くらい男性の方だったらできるかなと思うんですけれども、まあ、男性の場合でもできる範囲で大丈夫です。ギターを弾くことにおいてその筋力は必要ないっちゃ必要ないんですけれども、正直あった方が楽っちゃ楽です。 といいうののも、もも F コードっってやっぱり誰でもつらいものなんでんすよ。うん、その僕ももう十何年間ギターをずっとやってますけれども、やっぱりずっとこの F みたいな、ね、バレエコードのフォームをひたすら1曲丸々やったりとかすると、やっぱり腕しんどくなってきますし、うん、ところどころで親指使ったりとか、制覇をせずにそのコードを弾いたりとかっていう感じで、うん、できるだけ制覇をやっぱり避けますし、これもう絶対どうしてもつらいものなんです、その初心者を抜けたからって楽になるかっていうと。 そういういわけでも、なくて、やっぱりしんどいです。でも、そのしんどさを乗り越えるために、ある程度握力があった方が、やっぱり楽に押さえることができるので、うんまあ、お風呂トレーニング、お風呂グッパートレーニング、騙されたと思ってちょっとやってみてくださいませ。そんな感じで、まとめるとすると、えーとまあ、話は以上になるんですけれども、まとめるとすると、人差し指は斜めにする、そしてできるだけまっすぐになるようにイメージをする。そして あまり上に行きすぎないように、ちょっと出っ張るくらい、もしくは手が小さい方だったら、人差し指の先っぽが6弦にかかるくらいにするということ。そしてその次、親指。親指はあっち向いたり、こっち向いたり、立ったりとかせずに、2フレットの真裏ら辺にまっすぐ添えるように置いてあげる。そして右手の腕、親指、人差し指をこのてこの弦のようにして、ひねりを使って弦を押さえてあげると、うん、さらに楽に押さえられるかなと。 という感じですで、す。この親指と人差し指が完成したら、このまま、これをキープしたまま、中指、薬指、小指の3本を割いてあげて F コードの完成ということです。で、このときにうまくいかなければ、根元と指ああ人差し指の根元と先っぽを強く意識するフォームでも OK ですということです。で、女性の方とか握力の弱い方は、ちょっとお風呂場でグッパートレーニングをしてみてくださいということ。でそれでも、 うまくいかない場合は、ギター本体を疑ってみてくださいということで、2つ簡単なチェック方法を紹介させていただきました。本当は、まあ、原稿のチェックとか根っこのチェックとか、すごいこう複雑で奥深くて、これだけではなかなか一概に言えないんですけれども、12フレットに1円玉3枚がもうスカーンと入るようだったら、それは明らかに原稿が高いです。で、1フレットと17フレットを押さえたときに、 明らかに1ミリ以上の隙間が空いてたらそれはもうかなり根っそってますやっぱりその状態だと練習するのもかなりおっくいになってしまうのでちょっと環境を整えるっていう意味でもちょっとお金をかけてリペアしていただけるとよいかなという感じでしょうか一応アコギでやり方を紹介させていただきましたけれどもエリキギタイにおいても全部話は共通しますのでぜひ参考にしてみてくださいそれではいろいろと難しい話をつらつら並べてみましたけれども 1か月ぐらいみっちり練習すれば、絶対に F コードを乗り越えられ る, 乗り越えられるので、えー、頑張って練習をして、一緒に F コードを乗り越えて、ギターをさらに楽しんでいきましょうということでございます。<笑>あとは練習あるのみ、頑張ってくださいませ。それでまたいつかお会いいたしましょう。さよなら。フ<笑><笑>をしていいですか、余談あのまあ、僕はアフターミー。ミ アフタービートミュージックスクールという、まあ、音楽教室でギター講師をし始めてなん、まあ、だかんだで過去10年ぐらい経ってるんですけれどもそのうちのお店って30分の無料体験レッスンという枠を設けてるんですよそのどなた様でも申し込みすれば、まあ、30分間その無料でレッスンしますよとでその時にその生徒さんが、ね、どういう方なのかとか講師がどういう人なのかお店の環境がどういうものなのかを知っていただくきっかけとしてるんですがある時ですね もう3、4年前ぐらいかな、えー、と若い女性の方がいらっしゃったんですね20ちょいくらいの可愛う い, う い, い感じの女性の方だったんですけどもその方が体験レッスンにいらっしゃって、まあ、こう言ったんですよあすいません最近ちょっとアコギを始めてまだ1週間くらいなんですけれども あの教則本を見ながらやっているんですよで。その教則本を見たときに、もうすごいこれは人ができるのかって思うぐらいなんか難しい行動があるんですけれども、これっ て, ってこう本を開きながら、これって人として可能なんですかみたいなふうに聞いてきたわけですよね。で、僕はそれをこう例えば て, てあ、ちょっと拝見していいですかなんて言 っ, て言ったあっ、F コード、F コード。 F コードかと思って、ああ、これ F コードですね、これは初心者の方にとってはすごく難しくて、あのね、大きな壁なんですけれども、残念ながら、これ、人として可能なんですよって言いながら、バラーンって、音を鳴らしてみたら、女性の方が、みたいな感じの顔を、これ、大げさではなく、本当こんな感じで、なんてなっててですね、ちょっと僕はその様子を見て、なんか、思わず大笑いしてしまいそうだったんですけれども、ちょっと、クっとこらえて、ああ、F 大変ですよね、と。うん その方を見てですね、やっぱり F コードって難しいなと、すごいなんか改めて認識はさせられたという感じですね。うん、僕はそのギターを始めて、初めてエフコードに、ね、あの直面したときなんていうのは、全然もう昔の話すぎて、正直全然覚えてないんですけれども、うん、やっぱりそのときも、僕も当時もやっぱり苦労したのかなぁなんて、ふつふつと思い出してしまうような一件でした。 まあ、その女性の方がハ、ね、ー<笑>てなっ て, なってしまうのもおかしくないくらい難しいことなので、あ<笑>皆さんも頑張って乗り越えてくださいということでございます。<笑>はい、えー。以上でございます。余談以上。それでは、またさようなら。次回。<笑><笑>